解釈皆さんのさせていただいて、えー、この会場にいる方は心一つに三々七拍子のお手伝いをいただきたいと思いますちょっと一回練習します皆さんのお手を拝借しますせーのチーム正門皆様に幸せ届ける三々七拍子せーのありがとうございますねっ えー、声が出せない分皆さんには大きな大きなお手拍子をいただきたいと思いますさあそれでは参りますチーム正門成長みんなとでっかい福が舞う よ し, します 「いつついつでもこの想い6つ結んだ絆ごとさかせてみせましょう」 立ち上げたチームです現在小学生、中学生、高校生そして大学生や社会人と一緒に大好きなよさこに取り組んでいますまだまだ皆さんのお手拍子お願いします そう感じて、この晴天のもまだまだ元気いっぱい。チーム正門の踊りを見つけろ、そしてランドセルで戻るぞ。会計。 治る。大きな大きなお手ごし。チーム正門でした。感謝を込めてありがとうございました。いはい退場します。ありがとうございます。